はいどうもめちゃねです本日私は新宿の方にやってきておりまして今日からですね一泊キンプトンさんの方にね久しぶりにチェックイン手続きを向かっていきたいなというふうに思いますもう間もなくね15時でございますので早速ねこれからチェックイン手続き向かっていきたいと思います行ってまいりますさあ<笑>そのチェック今日チェックインの島田芽衣子と申しますはい、はい、お願いします ありがとうって言ってきて、まあ、ちゃんとあっちまで行って行ってきな。はい。はい。レイくんがマメシバをねいただいてます。よく寝てる組み合ってもくたびれてるね、ライオンね。<笑>あ、可愛 い, いじゃん。 とりあえず今ねチェックイン手続きが完了いたしました、まあ、非常にねスムーズにチェックイン手続きねさせていただきましたお疲れ様ですでは上行きましょうただいま押された階にはまりませんーー、はい、本日はね11階のお部屋にアサインいただいております ねえよかったねワンちゃんもら、ね っ, ね、ってねレイくんが豆しをゲットしましたやったね11でブはいありがとうございますこっちですでなんかかわいいねはいという感じでございまして はい、廊下ね、こんな感じでおしゃれですね。本日はね、1108五スとなっております。あお疲れ様です。ありがとうございます。じゃあ、アメニティいただいていきます。はい、すみません。はい、ということで、今ね、荷物を入れていただいて、ついでに子供用のね、アメニティも今いただきました。かわいい、バスローブ、レイ君、ある。 ということでこれちょっと一旦ね、置いといて、後ほどね、見たいと思います。さあ、久しぶりのね、キンプトンさんです。こんな感じのね、お部屋、今日は、えー、ジュニアスイートに朝いただいております。それ、置いといて、いい匂いのやつ。はい、うん。ということで、じゃあね、ちょっと見ていきたいと思います。はい。 ではまずですねカードをね差していただく必要がございますのでこちらの方にカチャッと入れていただきます。はいで本日はですねエレベーターホール出ていただいて左からも右からもねぐるっとここですね1108号室となっております。はいで入ってですねもう玄関は特になく右手が。はい えー、ミニバーのコーナーとか、洗面化粧台とか、えー、という感じでございます。まあ、じゃあ、こちらの右手の方から見ていきましょうかね。エアコンのパネルがあって、鍵をね、させていただくところがあって、お掃除お願いしますとか、起こさないでくださいのボタンがあってね。結構ね、白を基調とした清潔感のある、えー、ドアという感じになってますね。で、こちらの方が、はい。洗面化粧台という感じになってます。鏡なんかもね、非常に可愛い。はい。そして、ウェルカム。 おやつとしてドライフルーツとかですね。これはクッキーみたいなのかな、ね、はい。こんな感じのお菓子がね、ございます。これを2つずつね、いただいてると。1つずつですね。はい。見てごらん。で、ここにね、こういった椅子があって、ドレッサーがあるという感じです。はい。落とさないようにね。あとで食べるよ。はい。で、こちらですね、コースター。はい。キンプトンっていうね。 来られたはい、コースターがあって、エスプレッソのマシンとバルミューダ製の電気ケトル、そしてお水ですね。そしてお茶なんかがね、こちらに入ってるんでしょうかね。はい、こんな感じ。お茶、えー、とスジャータのミルクとお砂糖が入ってましたね、はい。そしてこちらがおやつとかね、お酒類がございます。そしてエスプレッソのポーションが。 2, 種類ですね、2個ずつで計4個という感じです。そしてマグカップなんかも黒を基調としたね、おしゃれな感じです。はい。でこちらに、はい、コーヒーカップ、そして急須結構ずっしりとしたやつですね、はい。そしてグラス類がございます。はい、この下はね、殻ですね。 でこちらの上なんですが、このようにね、開けていただきますと、冷蔵庫が、じゃん、このようにございます。はい、まあ、これね、有料となってますけども、東京ホワイト、はい、東京クラフトビールとか、コーラとか、ございます。はい、こんな感じになってますね。はい、そして、こちらに収納ですね。アイロンと アイロン台と、これがバスローブですね。はい、こんな感じのおしゃれなバスローブとなっております。そしてランドリーの袋ですね。で荷物ね置いていただく台がこのようにありまして、はい、こちらがセキュリティボックス、セーフティボックスとなっております。はい、で、こちらルームウェアですね。 はいはい、こんな感じでございますはいそしてこちらが電気のねパネルがあって洗面台はいこんな感じでハンドソープがあってグラス類ですねはいでこんな大理石調のね洗面台となってますね これはね、コップとか落として割らないようにね、気をつけないといけないですね。そしてタオルがありまして、アメニティ類こんな感じでね。はい、シェーバーとか、歯ブラシとか。はい。お風呂かわいいね。どうこのお風呂。ね、ちょっと違うね。はい。で、こちらにドライヤーがございます。こちらのドライヤーは、 はい、大きいテスコム製のねドライヤーとなっております。後ほどね。しまっと出してしまっておきましょう。ここら辺はね。開かないですけど、下にゴミ箱と体重計がねございます。で、これ鏡になってますけど、こちらねこのように開けていただくとお手洗いという感じです。電気はどこにあるんでしょうね。はい、こんな感じ。電気が。 行方不明ですね後ほど、まあ、ウォシュレットがねこのようについているトイレという感じになってます。でこちらはですね、はい、ビューバスとなってますので、ここでねシェードを開けていただいたりしていただくことができるという感じですね。はいこんな感じのバス、アメニティがあります。はい、でレインシャワーもね上にございます。こんな感じでね 結構高いラテがありまして、ハンドシャワーと、そして、えー、バスソルトとかですね。はい、バスオイルっていうんですかね、これね、ございますね。すごいね、レイク丸いね。竹もある、ポラとか。で、景色はこんな感じのね、高速道路ビューという感じになってます。はい。ねえ、レインシャワー降ってきたら危ないね。 で、シャワーの方はですね、どっちだろうこれが温度で、難しいな。どっちだろうな。はい。どっちだろう難しい。ちょっと待ってね、ねお逆だった。はい。レインシャワー。左に回してね、シャワーが出る感じですね。間違ってね、右押したらレインシャワーでしたね。危なかった。濡れちゃうとこだったね、レイク。はい。 でこちらにもね、バスローブがこのようにありまして、主寝室ですね。はい。こちらが部屋着のですね、はい。浴衣となっております。非常にね、可愛いです。そして、ヨガマットだったりとか、はい。こちらにセンスまでね、セットで置いてございます。はい。こんな感じね。可愛い。はい。で、こちらにシューブラシとかですね。はい。靴べらがありまして、足元の方にはこういったね、 黒のスリッパがございます。比較的ふわふわわした感じ。ここら辺もですね、非常におしゃれなね、レザー調のものとなってますね。はい。ここの絵もね、かわいい。OK。はい。で、ここにね、ちょっとコートとかかけていただくことができるという感じです。ここは多分開かないんでしょうね。はい。 でベッドの、ね、パネルも黒を基調として絵なんかもねこのように飾られてて描かれててですねはい非常に可愛いですでサイドの、ね、パネルはこういった照明であったりとかコンセントが2箇所と USB-A が2箇所ですけど1箇所に使われてますねでおそらくこれがテレビのリモコンなんじゃないかなと思いますはいこんな感じですねこちらの下は特にございます、ね、常備灯があるぐらいですかね はい、でテレビがこちらにございます、ソニー製の、ね、テレビで、どうでしょう、65ぐらいありそうな感じでしょうか、60ぐらい。そして、こちらにも間接照明があって、花の、ね、絵が描かれていて、はい、でこちらに USBA が2か所と、コンセントが1か所、そして、ね、タブレットで注文等を、ね、していただくメニューが、ね、出てくるという感じです。今ちょっとつかないですね そして、えー、こちらの方に、はい、USB-A がね、まあ、さらに2箇所あって、はい、と電話機と、本がございます。はい、という感じで、まあ、ここにもね、大きな絵がね、描かれていて、でこちらね、もレイ君のミッキーだったりとかが置かれてますけど、ソファーが、はい、ございます。まあ、いい感じのね、これもね、ソファーですね。はい。 いかがでしょうかまあ、こんな感じのねお部屋に一泊させていただくということと、まあ、レイ君、ね、先ほど続きましたけど、アルコールのねミストが置いてございます。こんな感じ。はい、いかがでしょうか本日はこちらにね一泊させていただきたいと思います。いかがでしょうかはい、それではね Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、速度出ました。 ダウンロード下りが 103.98Mbps、アップロード上りが 92.70Mbps となってまして、非常にね、速度出てるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということですね。本日はこちらのキンプトン、東京新宿さんの方にね、お邪魔させていただいております。11085スという形でございます。まあ、だいぶね、久しぶりに来ましたけど、まあ、非常にね、えー、いい感じでございます。まあ、チェックインの時にね、 みいこさんはいつ来られますかご本人さんはいつ来られますかって言われましたけど、私です。という形で。まあ、やっぱりね、名前がちょっとね、あのー、アルファベットだとわかりづらいっていう感じですね。すいません。はい。ということで、えっ、ー、と、チェックインさせていただきまして、まあ、ご案内などもね、このように、えー、いただいております。はい、えー。朝食はね、7時から10時まで、最終入店が10時までっていう感じですね。えー、2階の、 ディスストトリリクトブララーバーラウンジの方で朝食をいただくようなな形になりますでモーニングキックスタートは7時から10時1回のザ・ジョーンズカフェバーにて無料でテイクアウト用のコーヒー紅茶ラテをご提供していただくことができますイブニングソーシャルアワーっていうのが、ね、今やっておりまして激戦されたワインやオリジナルカクテルをピンチョスとともにお楽しみくださいということでですね、まあ、17時または17時半から開催ということですけど、まあ、今日はね17時から18時16回のザ・ギャラリーの方で提供いたします とといいいうことでご案内いただいております、まあ、そのほか1階の、ね、ザ・ジョーンズカフェバーであったりとか2階のディストリクト・ブラススリーバーラウンジの方で行われる場合もありますという状況ですそしてレストランの営業時間1階の、ね、ザ・ジョーンズカフェバーは7時から22時ラストオーダーが21時 2階のディストリクトブラスリーバーラウンジが7時から23時、フードのラストオーダーが21時、ドリンクのラストオーダーが22時という形になります。ご宿泊のお客様はです、ね、ディナーご料金、あらカルとコース料理に限りますけど、23% 割引いたしますという形です。ルームサービスは適用外となります。レストランご利用いただくと 23% 引きという形です。まあ、結構大きいですねで。17階、86ルーフトップバーというのがあって、土曜日から木曜日、日曜日が18時から23時。 金曜日、土曜日が18時から25時という形になってます。席数に限りがございますので、事前のご予約をお勧めしておりますという感じですね。はい。で、ルームサービスは24時間、タブレット、こちらのね、タブレットがあります。ようこそって出てますけど、こちらからね、いろいろチェックしていただくことができるという形になっております。で、Wi-Fi のパスワードだったりとか、まあ、ミニバーの料金はね、あの、別途かかりますので、 エクスプレスチェックアウトの場合は、登録のクレジットカードで生産しますよとかね、そんなことで書いてございます。はい。で、まあ先ほどね、申し上げたこちらの、はい、タブレット。まあようこそとありまして、始めるっていう形でね、スタートしていただくと、はい、ホテルの設備であったりとか、ルームサービス、コンフォートメニュー、ステイウェル、ご滞在中のご案内とかね、まあ見ていただくことができます。まあルームサービスメニューなどね、はい。 アラカルトとかっていうことでね、こうやって見ていただくことができます。まあ2 7 0 7件とかね、3000円ぐらいという感じでございます。はい。まあこちらね、あの、チェックインしていただいてからぜひね、見てみてください。はい。ということでですね、まあ今ね、16時回ったところで、まあ久しぶりに来ましたけど、 まあやっぱりね、まだまだ正しいですし、あの、前よりなんかすごくね、おしゃれな感じになったなというふうに思います。で、チェックインの時にね、あの、レイ君が、あの、ソファーでミッキーとね、あの、いつものライオンちゃんで遊んでたら、豆くんいただくことがね、できました。ありがとうございます。はい。ということで、まあちょっとね、ゆっくりさせていただいて、まあちょっとね、17時になりましたら、えー、ハッピーアワーの方ですね、えー、向かっていこうかなというふうに思います。はい。まあちょっとね、軽く飲んで、えー、戻っていきたいなと思います。 は い, ということですねこれからハッピーアワーの方に向かっていきたいと思います今日はね16階だそうなんで16階に向かっていきますはいそれではね16階の方に向かっていきたいと思いま す, 16階ですはいこんな感じでですねお酒などもありますレイクのねリンゴジュースなども奥にあるみたいですね はい、でフードメニューとしては、ね、こんな感じの、ね、フードメニューがございますえ指、まあ、なんかも、ね、ありますしあとチキンだったりとかですねお魚系の、えー、お料理となっておりますはーいこういった、ね、大きい客室個室などもあるみたいですねはいということで、ね、こんな感じで持ってきましたレく君の、ね、最初ワイングラスにりんごジュース入れてくれたんですけどこっちに、ね、変えてもらいました。お魚食べる はい。オッはい。じゃあねリンゴジュース。はいどうぞ。では。はい。じゃあチキン。どうぞ。 美味いいはいということで私はね日本酒をいただきましたのでこのマスだけで、ね、ただきたいと思いますうんうまっレイ君にか ぶ, かぶらされました 意外と明るいですしあの皆さん、ね、外国の方とかも結構ね喋ってるんで音楽も鳴ってますからレイ君も、ね、いても、まあ、大丈夫かなとただ1時間だけなんで、ね、サクッといただいてです、ねえー、お部屋の方に戻っていきたいと思います。 3階にフィットネスがございますのでちょっとね、覗いてみたいと思いますはい、ジムはね、こんな感じでございますまあ広々とね、えー、しておりますはい、こちらね、ポカリスエットだったりとかお水などもね、ご準備がございます ということでですね、まあ、夕飯を食べてですね、まあ何やかんやしてて、まあ今日はね、プレミア公開も行いましたので、ちょっとね、えー、バタバタしました。今一通り落ち着いたんですけど、あと15分後ぐらいにですね、まあライブをね、開始させていただきます。まあ今日はね、あの、ゆっくりさせていただいて、明日の朝食ね、挑んでいければなというふうに思います。まあ久しぶりにね、来ましたけど、外国人めっちゃ多い。<笑>はい。で、皆さん結構マスクしてないので、はい。あのー、まあ、 ラウンジとかだったらね、マスクせずに飲んだりできたので、まあ、逆に気兼ねなくね、いけたかなっていう感じはしましたけど、ほぼほぼ外国人っていう感じですね。すごいですね。はい。ということで、まあ、ライブのアーカイブにつきましては、またね、上の方にリンク出しておきますので、よかったらそちらも見ていただければ嬉しいです。ということで、また明日の朝お会いしましょう。おやすみなさい。おやすみなさいって何おやすみって。 おやすみーおにぃぱさーはい、おはようございます。ぐっすりで眠ることができました ベッド枕ね、非常にいい硬さですね。個人的にはめっちゃ好みですね。結構硬め。そしてね、バスタブがですね、縁が意外とね、細いんですよね。あの、太いよりは、なんか細いと、こうやってかけた時にですね、めっちゃ、あの、フィットして良かったですね。はい。 っていう感じでまあ、シャワーはですねただあのバスタブにお湯を溜めてるとねあのシャワーの方はだいぶ弱くなったなっていう印象はありましたねはいまあでもね快適に過ごすことができましたということでねあのこれから早速朝食の方ね食べに行こうかなという風うに思います一応10時前にね入店しないといけないということでレイクもお腹空いたと言ってますのでこれから朝食会場向かっていきたいと思います 行ってままいいりますはい、朝食会場は2階のですねリストリクトというレストランの方になりますのでこちらの方にね向かっていきたいと思います。 初食はね、こんな感じでメイン料理からね飲み物とかを、まあ、選んでいただくような形になりますとりあえずね、えー、アイスティーをオーダーさせていただいてそのほかね、えー、何をメインにしようかなというところですねはいちょっとね選んでいきたいと思います とりあえずに今席の方にねサクッとご案内していただきまして、えー、私はね、今朝はフレンチトーストをオーダーさせていただきました、まあ、朝食メニューねこれ普通に今ダイヤモンドエリートでですね、無料になってますけれども通常オーダーするとですね7000円と、まあ、結構いいお値段ですねはい、ということで、ね、まあちょっとね楽しんでいきたいなと思います、まあ、席なんかも、ね、非常に落ち着いた感じになってますね、はい、とりあえずセットでねこんな感じでフルーツだったりとか、えー、サラダそしてグラノーラと パンですね。パンはねおかわりできるみたいですね、まあ、ちょっとねお花なんかもいい感じでね場所を変えさせていただきましたまあこれだとね食べすぎずにいいですねあとメイン料理が来るという感じですいただきますはいそしてですねパンケーキの方も来ましたこれでね全部集結という感じですじゃあねこれでいただいていきたいと思いますはいいただきましょうはいということでね頂 い, いていきたいと思います めめちゃめちゃゃ美味しそう。なんかフレンチトーストねあめっちゃ柔らかふわふわですね今たぶん来きたてだと思いますうんそしてねクロワッサンめっちゃでかあーサクサクふんわりいい感じですねもちもちでねじゃあねクロワッサンもいただいていきたいと思いますああクロワッサンめっちゃうまい バターの香りが、ね、すごくいい感じで抜けていきますね、うん。あとね、こういった出来立てのパン、まだまだ熱いんですけど、こういったね、バターが、ね、いい感じなので、これでね、いただいていきたいと思います。うん、ふんわり。ああバターがまたおいしい。最高です。ということでね、このまま食べ進めてお部屋の方に、ね、戻っていきたいなと思います。なんか意外とね ボリュームがあるし、この美味しいパンがね、あのおかわりできるのが最高ですね。はい、じゃあね、いただいていきたいと思います。はい、こちらですね、1階のね、カフェの方でドリンクをね、いただきにやってきました。結構ね、にぎわってます。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、美味しかったです。まあボリューム的にね、どうかなっていうふうに思ったんですけど、 あの、あれだけね、ビュッフェとかで食べてる私もお腹いっぱいでございました。ま、ぜひね、あの、パンが美味しい。あと、バターがめちゃめちゃ美味しい。ちょっと塩味が強いんですけれども、バターがね、めちゃめちゃ美味しかったので、非常にね、 えー、おすすめでございます。ぜひ、食べてみてください。もう、クロワッサンとかめっちゃ美味しかったですね。あの、追加料金、まあ、2200円だったと思うんですけど、追加料金で、このぐらいのね、あの、ステーキ選んでいただくこともできますので、あれもね、ちょっと悩みましたけどね。で、今回ね、あの、ダイヤモンドエリートということで、まあ、朝食のね、ベネフィット選んで、無料ということになりましたけれども、あの、通常だと7000円かかります。思ってたより、 いいお値段するなっていう感じでございますので、まあ、正直それだけでもね、ダイヤモンドエリートでこれで2人分でね、1万4千分まあ分、プラス税差込み、サービス料 15% とかね、かかりますから、まあ実数ね、1万の6、6, 7 0円分ぐらいね、お得になるって考えたら結構大きいなっていうふうに改めて思いましたね。はい。ということで、まあ久しぶりのね、あの、キンプトン新宿東京さんお邪魔させていただきましたけど、非常にね、あの、いいお部屋にアサインいただいて、まあ今回はですね、 マイルストーンボーナスのですね、まあ、スイート確約、バウチャーを利用させていただいて、あの、お電話でね、あの、申し入れをして、すぐね、ジュニアスイートにアサインいただいたという状況でございますので、まあ、そういったのも駆使しつつですね、まあ、いいお部屋にアサインいただいてですね、あの、快適に過ごすまでできました。はい。で、今日はね、非常にちょっと混雑してるっていうこともあってですね、 あの、レートチェックアウトが難しい中なんですけど、まあ、12時。まあ、通常は11時のところ、まあ、12時までは OK ということだったんですけ12時半までね、あの、伸ばしていただきました。本当にありがとうございます。今日ね、えー、土曜日は、あの、マンスということでございます。アプリ上もマンスの状況だったので、本当にね、すごいなというふうに思いますので、まあ、皆さんもね、気になっている方いらっしゃると思いますので、ぜひね、あの、参考になれば幸いです。はい、ということでね、えー、今回の動画につきましては、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったよう方、